では、絶対 URL と相対 URL のお話をします。これまで、ウェブページを封じさせるとか、HTML の中に、まあ、A タグを使って、他のページへのリンクを貼る場合に、URL を使ってきましたけども、えー、その URL は次のような形をしていました。http://、えーまあ、htps の場合もあるんですけども、それからスラッシュスラッシュ、で、ホスト名、 からスラッシュ、えー、この後、えー、そのホストの中のパスと。で、こういうふうな、まあ、http から始まって、えー、まあ、キュームですけども、キュームから始まって全部書いてある URL のことを、えー、絶対 URL と言います。で、えー、絶対 URL というのは、つまり、えー、あるホスト、まあ、example.com ですね、えー。この中にある、えー、まあ、ここは、えー ドキュメントの入っているルートだとします。そこから、まあ、AA の、BB の、で、ここにある、こう、マイページっ て,、ねってう、こういうふうに全部構造がはっきり分からなどこにあるか分かるで。で、えー、ただ、絶対 URL は不分な場合もあるんですね。それはどういう場合かというと、 えー、一つのサイトが複数のページからできていて、まあ普通ですよね。こ、えー、の隣のページもある。この隣のページにリンクを貼りたい。あるいは、えー、このページの中で、えー、これから出てきますけども、画像があって、えー、その画像のファイルも参照したい。えー、こういうふうにすぐそばにある、同じ場所にあるものを、えー、指したいというときに、えー、絶対 URL は不便なんだ。なぜかというと、 まず、絶対 u r はか長いですね。長いということは問題。それからもう一つはですね、えー、これを、例えば、出来上がったので、えー、別のこう公開上のところに移したときも。そうするとですね、えー、この移したページは、まあいいんですけども、そこからリンクを貼ろうとしたときに、えー、ここにあるやつにリンクを貼ってると絶対 URL ですから、また、エグザンプルを手を込むのを、ここを言ってしまうんですね。 えー、全部画像とか、あ隣のページとかもここに持ってきたのに、その隣のを指すんじゃなくて、ここを指してしまうんじゃ、引っ越しの意味がないです。そういうふうに、えー、絶対よりは、まあこの、長いということと、それからすぐ隣のものを指すっていうのが、う、え、ま、ー、く引っ越しの時にいけないと、えー。そういう問題があるわけです。えー、そこで、えー、ワールドアーデア部では、 えー、絶対 URL に加えて相対 URL も使います。えーまあ、前に出てた絶対パスと相対パスは、まあ、スラッシュから始まるかどうかの決まったんですけども、えー、絶対 URL と相対 URL は、えーまあ、http から始まるかどうかの決まりま、えー、例えば、この mypage.html から隣の例えばページ 2.html にリンクを貼るときに、えー、このリンクの書き方は、この a、えー href, コ<ペ>ールページ 2.html。これだけでいいんですね。で、こういうふうにファイル名だけを書いてあるとか、そういう場合はですね、相対 URL になります。で、相対 URL は必ず、現在見ているページの場所、今で言うと、example.com の a の bb という場所ね、そこを起点として解釈されます。 そこで、このペー ジ, ジ 2.html のように、ファイル名だけを書いた場合は、この同じ場所の別のファイル、だからここにある同じ場所の別のページや指すことができます。また、画像についても、同じ場所にある別の画像ファイルを指すことができます。また、犬のパスメと同じようにですね、一つ上に行って、隣のディレクトリーに行くとか、 だから、下のディレクトリーとか、そういうのも全部、えー、現在の場所を起点に書くことができます。だから、ポチポチを書くと一つ上に行く。から、えー、サブディレクトリーを書くとその下に行く。えー、そういうことが全部できるわけです。